おめいあれニトリ U ターンを諦めたとして無傷で引き返すことも許されない栄養所に電 話, 話しようかサービスエリアに止めて退職代行業者に電話しようか <音楽>唐突なディーズサイドブレーキかけ忘れた晩ももはやライブの背景で動いてるやつであるライブ中にバイクで失踪する人がいるらしいし MV でトラックにひかれる人もいるしおかしいことではないこうなるとあれをやるしかないおい大丈夫かよ戦闘機いくらすると思ってるんだ射出座席から打ち出された後のパイロットの脳内は<音楽> のこのこのバーバーが流行ったのも、こういうノリなのかもしれんな。あれおかぴートなんでこうなるの失敗しててさ遠隔ロックがあるなんて、さすがに想像できませんでしたわ。腕時計1個盗まれたら被害200万円。高級店は今こそ、ドアマンを雇う。ドアマンはいらない仕事だと、断言する人に足りない視点。 かっこ、東洋経済オンラインの記事タイトル風。ダガーの人を見てみろ、猫を持ち上げて頭から土をかぶるために、視点が足りてしまった。視野的に足りててもこうなるんだよな。正面からの不意打ちは草。交通事故の半分は前方不注意なんですよ。そういうことなのですね。ここで、ヒットマン2とかいう暗殺ゲームの脱出シーンをご覧ください。さっそうと走り去ってるけど、人殺した後だからなこれ。応用例ガラスの2枚重ね。 固定されてると思い込ませておく配置、CPU クーラー裏のフィルムのような人間の共通レイアウトだな。見た目が上品なのに、信者の言動で日々嫌いになっていく松田社みたいですね。信者がいるブランドはクソ。iPhone はオワコン化してるから、まだイいヤいと所有できるレベル。ちょっと待てやなんだあの放置プレイは、キクシブのちょっと書き換えて20枚くらいにした。解放されずに終わる触手モノ R18 イラストかな。 そういえばお腹を殴りまくったりへそに挿入する絵ばっかり描いてる人がいてカルチャーショックを受けましたそんなこと言ったらこの魚なんて頭ないぞ知能がなくても生きてる人間たちを皮肉るために生み出された天界からのエイプリルフールプレゼント天界の存在とか信じちゃってて何も書かずに論拠示すゼロ文字卒論なんだよな長文米なんか感情むき出しのろくでなししか書かない時代に お, おう、すまん今しこり始めたんやけど話し続ける今お前のレス見ながら我慢しる出てる状態。唐突なチャブ台返しに虫さんが走る。司法書士試験一発合格のタワマン85回住みの人の人生の速さを見せつけられた気分。もしかして、サラダ油。ファイヤー、加減連続のビルの街でファイヤー。の憶い大事体ガたリンにきち出して消化不可電所炎異やだ。何飲んでるんだ どうせチャレンジってつけてあらゆる具行も正当化シリーズでしょ今履いてただろ映すのはやめとこうと思いましてどうもですねポリコレ界隈みたいにありのままの厚化粧見せるのよって気持ちにはならないんですよ この動画には不謹慎だってコメントする人もし周りの人みんな素通りしてたら冷たい人ばかりだって怒るんでしょダブルバインドでみんなで育てよう統合失調症さあ今日の晩ご飯は何がいいか君が決めるんだポテトチップス3袋かなもっと健康にいいやつ選びなさいじゃあ将来の夢は何がいい野良猫みたいに安らかに眠りたいですね夢がねえなあ その調子で育てよう、切りつけ刃物男、まだ初代だからな、東大入試や女子供みたいな、ありきたりなターゲットしか狙わないよな。ちょっと待って、今喘ぎ声を聞かせやがったぞ。<笑><笑> 上下にユストクスと運動させるためのモーター音がパンパン言って余計に草さモノタロウで1週間待って届いたネジを開封した瞬間にエンジンルームに落としてなくした私が通りますよ最近の iPhone って壊れないからなスマホは壊れないけど保護フィルムのガラスが割れるんだ横線が入るように割れたところから微細な破片が突き刺さっているのだろうスマホをスワイプする指が痛くなるその文章書いてる間にアマゾンでフィルム頼めただろだってお金もったいないじゃん 貧乏臭いって言うけど貧乏臭さを避けるための出費で資産は減っていくんですよ資産家はケチだけどケチなだけじゃ貧乏でいきちょっと待って雑すぎませんかね疲れて帰ってきた時に靴が全然脱げないやつ どこかに飛んでいって次の外出前に探すことになる物をとりあえず投げ捨てるタイプは生物的に片付けができない字が下手な人が丁寧に書いたって字が綺麗な人が手早く書いたようには綺麗にならないだろまた、あ、外観至上主義の話してる人は中身が大事っていう行為でさえも自分のイメージをよく見せるためのファッションとかしてる外見というか見出し並みが第一次の足切りフィルターで中身が最終面接こういうところでしょ ニワトリを殺すために育て彼らの子供である卵でさえも奪って食い散らかしたあげくニワトリは可愛いと思うこの子は電球温めてたけどね何十年も我が子として育てたのに遺伝子検査をしたら違ったっていう修羅場を作る生き物がなんか言ってる アクセルを踏み込んだらフロアマットに引っかかる軽自動車かな200円ちょいの手羽先を食ったら歯が欠けて20万円の治療費を払う羽目になったって書いてあるぞ歯が欠けて公開するとはひろゆきに一歩近づきましたねゲーミングチェアに腰掛けてスプラプーンだかエーペックスの武器についてダラダラ語る動画を投稿するんだぜこの武器使ってる人はバカです っていうタイトルサムネひながひろゆき切り抜きで収益からンにも届かず、このワンコの顔で2ちゃん面白いスレの動画を作るも、繰り返しの多いコンテンツを突破できず敗退。今日紹介していくスレは、YouTuber、ついにオワはンかです。これまでが異常すぎたんや。おっとどこぞの主張はメダルを噛んだだけですが、こっちはトロフィーを破壊しましたな。21世紀になったところで、弱い金属が強くなることはない。 ペーパークラフトでも踏んづけたのかなノリでベタベタになるよね。最後に触った人が悪い世の中よ。これを見習え。変身した人が責任者になる。 どこぞの定期停止銀行かなハンターハンターだと思えばいいさ暗黒システム編私は ATM で現金を引き出そうとした時システム内で残高が減らされてから札束が出てくるまでの間に ATM が壊れて金が消滅したことがありますあとは東京駅で新幹線を乗り換えようと思ったらオンラインチケットの発見が何やってもできなくて改札口の中に閉じ込められたりなパーツを4輪分買ったつもりが 個数確認のミスで2つしか届かなくて、再注文で作業が止まったり、電動工具正しく使えないシリーズ。正しく使っても緩まなくて難儀してる動画出したら、正しく使わないと緩まないよと、コメント欄で言われまくるがごとく。この人の身に何があったし、リチウムイオンバッテリーってさ、破れて空気に触れると、勝手に燃え上がるんだぜ。そういうことだ。どういうことなんでしょうか、うん 炭酸ジュースを開けるとき、飛び散ってもいいように、地面スレスレで回線しないか玉ねぎを切るとき、上を向いて刃物扱おう、涙がこぼれないように、しませんか階段を早歩きで行った方が早くて健康的なのに、わざわざ遅いエスカレーターに乗ったりしないかアニメアイコンのくせに。 人の動画を転載してるだけってコメント書きに来てないですかそういう人に限ってカッコつけた感じのオりキャラなんだよな毎度毎度ダサいファッションショーで草入るぜ今日はですねチェックシャツで太やかなオタクじゃないけどガチのンジェミンっぽい文章を書いてくる人が来ました GTR のトラックエディションを契約したと高年収に気もくれば下からスクロールしたら見つかりそうなガチ底辺に気もくるから面白いな YouTube をダラダラ見るだけなら趣味だからいいんだけど そこ目を書いてるような負け組暇人って、その時間で筋トレしたり、ナンパで女付き合いの練習したり、お金稼ぐための努力したりしないんですかねそういう意味じゃ、全ての YouTuber を否定する記事を出す、NB ロードスターのりの、アンチブログの方がまだマシだな カーセンサー10万円中古車に乗りながら他人を妬む文章を量産する人生田舎でクソヒットで運転する車見かけたら後でカーセンサーでその車種を開いて値段を安い順に並べ替えてみるんだそういうことしてるから貧困なのは自己責任って言われるんだよなはい事実陳列罪インターネットはクソの吐きだめ現実世界で幸せになれる趣味を持ってる人が勝ち組なんですねさてさてあのフォークリフトの人たちどうなるんだと思って見てたけど たたただ下ただろししけでしたな。このチャンネルも変なナレーションをつけるのに4時間とかかけず匿名メディアのアイコンで出してれば無断天才とか言われなかったのかもしれんな棒ハムスターみたいに手抜きしてればね実車を所有して手間をかけることが今後の車系 YouTuber の生き方かなと予想しつつ適当に動画は終わります